アクセルワイヤーへの注油の油方法を紹介しますこの程度ピュッと 戻, る戻れば注油で問題ないんですがこうやってアクセルを開けた時にも手でこう戻さないと戻らないような場合はリターン側のアジャストが悪いかもしくはもうワイヤーが寿命なので思い切って交換してしまう方がいいかもしれません。 モデルにする車種はヤマハセロー250のブラジル版クスティー Z250 というちょっと日本では珍しいオートバイですがこの辺の辺構造自体はそれほど変わらないいと思いますただオンロードバイクなどではもう少し違った構造になっている場合もあるのでワイヤーの外し方はこ の, この部分の外し方については全く同じということではありませんので皆さんのご自分のバイクに合わせて取り外すようにしてください。 このバイクの場合はこの手前側の2本を外せばホルダー外れそうなんですけどこれがストッパーになっているんでここも外す必要があると思います、はい、緩めるだけでよかったですねさらカバーを外しましょうカバーを外すと フォルダーが取れますこんな風にホルダーが取れます2つこちら側がリターン側になりますねちょっと起こして横にスライドさせれば取れますそして同じようにして引き側ですね持って外しますはいこれで外れました ワイヤにに注すする前にはです、ねえー、きれいな、えー、ウエスや 布, 布, 布, 布、えー、紙などをですねこのワイヤーの出口の下に置いて、えー、こっからあるいはこっからですね確実にあの油脂が出てきていて完全にこのワイヤーまで、ワイヤー全体に浸透しているかの確認のためとですね周辺の汚れをですね、防止するためにこう 布 や, を布や紙をですね置いておくと良いと思います、えー、それでは注油していきますが、えー、このバイクの場合はここに、えー、なんかスリットがあってこのバイヤー見えてますからここからですねここから、えー、シリコンオイルのようなものをシリコンオイルをですね入れて、えー ゆっくり注意していきます一気にやると吹き出してしまいますので、えー、少しずつ少しずつゆっくりで本来はですねあのガソリンタンクを外して、えー、さっきの、えー、インジェクションボックスのところのスロットルのこのワイヤーの出口まで一直線にするともっと速いと思うんですけど、えー、ちょっと面倒 な, 面倒なので、えー、少しずつ。 注意しながらです、ね、まあ相手側に先ほど紙を置いたところまで出てくるまで1時間とか場合によっては一晩とか時間をかけて注意してください。 はこれの繰り返しですでは取り付けましょう。